はい今日はハワイのダイヤモンドヘッドを見ながら骨盤調整コアヨガをお届けしたいいと思います今日のテーマはお尻です股関節が痛かったり膝が痛かったり腰が痛かったりその痛みのほとんどの原因っていうのはお尻の硬ささと弱さにあるんですねなのでお尻を鍛えるのもすごく大事なんですけどしっかりとお尻をほぐして ストレッチしてそれから筋肉をしっかり使うっていうのがすごく大事になってきますなので今日はお尻をストレッチもできてしっかりと使えるスクワットを一緒にやっていきましょうはいそれではね立っていきますねで全部の体重ね前の足にかけちゃいますで膝両膝ほんのちょっと曲げます両膝でこの足後ろの足にねこれ体重がかからないように後ろの足はちょっともう本当についてるだけですねで両手は腰に持ってきましょう はいそしたら、ね、この股関節から折るようにしてお尻を後ろに引くようにしてこのお腹をももに近づけるイメージでお尻をツンと上に突き上げていくとこのお尻とこの右の太ももの裏ハムストリングス伸びるの感じるところまで体を倒すかもしくはお尻をツンと上に上げていきましょうでゆっくりと起き上がっていきます。 ここれれれだけこれ10回いききまますよはい、それではそでしょうお腹をももに近づけるイメージ両膝曲がっちゃっていいですからねお尻ツンと突き上げてお尻とももの伸びを感じてゆっくりと起き上がりますこの時に起き上がる時後ろの足に体重かからないようにはい2、ふーっとお腹ももに近づけてでゆっくりと起き上がります3繰り返しますねゆっくり。 で、このお尻の位置ね、落とさないでゆっくりと起き上がりましょうよ、うん、お尻が伸びてるの感じてで、ゆっくりと起き上がります五5、もう体重はね、もう前の足にかけちゃいますねで、ゆっくりと起き上がります六、この膝曲げる時に膝とつま先が同じ向きになっているように気をつけていきましょう膝がね、内側に入らないように 七、お尻突き上げて、ゆっくりと起き上がります。八、体重は前の足。はい、ゆっくりと起きる。九、膝まっすぐ、つま先の方向を向きますね。はい、ゆっくりと戻る。十、お腹をももに近づけるイメージですよ。よお尻ツンと上。 でゆっくりと戻りましょうはい、そしたら反対いきますね左の足を前にして右の足を後ろですで、この足の幅、この狭めるとこでグラグラしちゃうので足の幅は大きく腰幅で開いていきますねはい、それでは行きましょう左の足前、右の足後ろ、つま先ちょんと床についてこれ離れないようにしていきますねでも乗っかりすぎないようにつま先触れてるだけです両膝ちょっと曲げていただいて でお腹をももに近づけます。お尻左のお尻を高く突き上げて、お尻ともも裏の伸び感じます。で、ゆっくりと起き上がりましょう。二、お腹ももに近づけて。で、ゆっくりと起き上がります。三、お腹をももに近づける。お尻の位置を下ろさないで、お尻が伸びてるのを感じられれば十分ですよ。 ゆっくりと起き上がります。よう、お腹ともも。お尻は高く高く高く。はい、ゆっくりと起き上がります。五、お、お腹ともも。はい、ゆっくりと起き上がりましょう。六、お腹ともも。お尻つんと高く、ゆっくりと起き上がる。七。 お腹ともも。お尻高く、ももの裏高く、長く感じて、ゆっくりと起き上がります。八、お腹ともも。はい、ゆっくりと起き上がります。九、お腹ともも、この股関節から降りますね。体重前の足です。 ゆっくりと起き上がるラストお腹とももを近づけるようにお尻ツンと高くそのお尻の位置を下ろさないでゆっくりと起き上がりましょう。はい、ね、案外ねゆっくりたった10回ですけどねかなりお尻効いてきたんじゃないかと思います。そしたらね次は もう1回右の足前左の足後ろにしてこの腰幅ね腰幅にしていきますよでさっき言ったみたいに膝がこう曲げた時中に入らないように膝がつま先と同じ方向つま先と同じ方向に曲げていきましょうはいそしたらですね右足前の左足後ろでつま先後ろの足ちょんとつけて今度ちょっとバージョンアップ1個やること増えますよははい最初は一緒です両膝曲げて お腹ももに近づけて右のお尻と太ももの裏のハムストリングと伸び感じます。でゆっくりと起き上がって左の膝ちょんとついて戻ります。この動き、これを10回やっていきましょう。はい、それではいきますね。お腹ともも近づけて、起き上がり、膝ちょんとついて戻る。この膝ちょんとついてる時にね左の膝に体重かからないように。 はい、2、ゆっくりと右のお尻ツンと上げて起き上がって膝ついて戻る3、右のお尻は高くこの伸び感じてこの本当伸びが大事ですで起き上がってちょんとついて戻る4、お尻を高く高く高くで起き上がってちょんとついて戻る5、お尻 この伸ばして。使って、使って、戻る。これが大事、六しっかりと伸ばして、ほぐして。で、使って、使って、戻る。七。ゆっくり丁寧に行きますね。使って、使って、戻る。八、体重は前の足にかけましょう。起きて、ついて、戻る。 両足ね、膝曲がっちゃっていいですからね戻って、ついて、戻る10はい、起き上がって、ついて、曲がりましょうはい、そしたら今度反対足いきますね左の足前に出して、右の足後ろにちょんとついて全体重は前ですで このこういうふうにねお尻が後ろに引いて下がっちゃうとこのお尻の伸び感じないですよねだからお尻はなるべく高い位置キープでこうやってここが伸びてるのを感じるように前にね前にぐーっといきましょうこのね膝がねつま先よりも前に出ないように膝は必ずつま先の手前にあるようにしていきましょう ははい、い、そしたら左足足前、右足後ろです、はい、一緒に吐いてお腹ともも近づけて左のお尻はツンと高くしてで、起き上がって右膝ついて戻ります。2、左のお尻ツンと上げてお尻とももの裏伸ばして起き上がってついて戻る。3、左のお尻の伸びを感じてここでほぐします。 で使って、使って、戻る。四、左のお尻。起き上がる。使って、戻る。五を。左のお尻ね、下がってこないように。使って、使って、戻る。六、全体重前の足ですよ。はい、使って、使って、戻る。七。 両膝曲がっちゃっていいですからねただ左のお尻が降りてこないように使って、使って戻る8、左のお尻しっかりとここストレッチかけてそれから使って、使って戻るあと2回9、左のお尻伸ばしてもも裏伸ばして使って、使って戻るラスト、左のお尻おへそ背中に引っ込んで腰反らないようにしますね。 で使って使って戻りますはいそしたら今度は最後ですねえっともしね今のですごく疲れちゃってる方はこのまま、えー、同じのもう1セットやっていただければいいしもしねもうちょっとチャレンジしたいっていう方はやっていきましょうもう1個動きが増えます 今度正面見ていきますね。えっと、右足前で左足後ろ腰幅ですね両膝曲げて後ろのつま先はちょんとついてるだけで最初は一緒前におなかももに近づけるようにして起き上がってで横に行きましょうで横に行った時に上半身がこっち向かないように上半身正面に向きますで、後ろ行って、 戻りまますすこれいきますねはいそれではいきましょう右足前左足後ろつま先ちょんと後ろについて両膝曲げていきますお尻下ろさないようにはい、ゆっくりと右のお尻の伸びともも裏の伸び感じて使って横後ろ戻りましょう2右のお尻伸びて横後ろ 戻る、3右のお尻を下ろしてこないように使って使って戻る4右のお尻横後ろ戻る5右のお尻起き上がり横後ろ戻る。 6、右のお尻しっかり伸ばして横、後ろ、戻る7、右のお尻横、後ろ、戻る8、右のお尻が下がってこないようにおへそ背中に引き込みますよ横、後ろ、戻る9、右のお尻しっかり伸ばします。で 使って、使って、戻る。ラスト、右のお尻をしっかり、つか、伸ばして。で、使って、使って、戻りましょう。はい。ふう。ね、地味ですけどね。使ってる感、あるんじゃないかと思います。 そしたら反対いきますね左足の前で右足後ろ両膝ちょっと曲げてで後ろのつま先タッチしてるだけですはいそれではいきましょう左のお尻しっかり伸ばしてこの時お尻が下がってこないようにで、起き上がって横に行って後ろに行って戻ります繰り返します2左のお尻しっかりツンと突き上げて使って使って戻ります 左のお尻使って使っって、て、戻ります。4左のお尻、ーンと突き上げて横、後ろ、戻る5、左のお尻しっかりとお尻伸ばすのがすごく大事で横、後ろ、戻る6、 左のお尻で横後ろ戻る7左体重前の足ですからね横後ろ戻る8で両膝曲げていいですよでもお尻落ちてこないようにで横後ろ戻る9左のお尻横後ろ 戻る10左のお尻しっかりと伸ばして横、後ろ戻しましょうはい、いかがだったでしょうかこのスクワットねしっかりやれた方は明日悶絶級の筋肉痛になる方もいらっしゃるかもしれませんでもねお尻がねしっかりと伸ばして使えることでお尻の筋肉がしっかりと活性化してきます。 で筋肉というのは伸びて縮むこの両方できることがすごく大事なのでこの運動をすることによってもちろんヒップアップはしますしお尻をしっかり使えることで股関節、膝の痛みもなくなってきて腰痛もとっても良くなっていきます。なのでぜひやってみてみください はいこちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方や忙しいママたちでも簡単にできるストレッチマッサージエクササイズ尿漏れ改善にもとっても効果的な骨盤底筋呼吸をご紹介していますもし少しでもお役に立ったらいいねボタンもしくはチャンネル登録ぜひよろしくお願いします更年期症状は小さな日々の積み重ねで絶対良くなります 諦めないで人生後半戦もより楽しくそしてしなやかに生きていきましょう。それではまた